ははいでこんにちはこんにちはですね去年おととしかの12月11月ぐらいにこの幹がこう上の方にあったやつをこうギュッと曲げてこれも全部縮めたんですよねもう1年ちょっとい経ったんで針金を外して、まあ、針金もねかけちゃおうかなというとこですね、はい、であとはその時に上回植え替えにしようかっていうのがあって、まあ、根の感じからとりあえずこうしたんですけどまあ将来的にこういうふうになるかもしれない。 植え替えだけしましたあと、はい、はこれですよねこれが表面から出てるんで、うんうん、これをもうそっくり取っちゃおうかななるほどと で, でここはですねここをパックリ割れてる可能性があるんで、はい、この枝はいい枝なんだけど割れて割れてるとこう水水こう切っちゃうんで、うんえー、この枝は枯れるんで保険取っとこうとう小枝が生きてるってことはまあこの役目は終わったんで保険はいらないともっと言うとこれも取っちゃおうかなと全 部, 全部あ でこれもそっっくり取っちゃって、ね、これで頭をつぐってここで刺し枝作ってでこれで裏枝作ってなるほどちょっと寂しくなっちゃうんでこれだけ保険で取っとこうかなという構想ですね将来的には取っちゃうんですけど。 ととりあえずこれとこれの で, かいやつはですねでまずはこれ全部取ってみてあの形がちゃんとついてるかどうかまあこれ経験上なんですけどアルミ線をこう剥がして、うん、まあ私の右曲げ第一弾、はい、あの YouTube 動画では、うん、一番最初にやったやつなんですけど銅線の跡がね多分少しこう日本幹に食い込んでるんじゃないかそれはもう、えー、そうでないということでちょっと外していきたいと思いますね。<笑> <笑>もう今じゃないですけども。<笑>うん、<笑>はい、また新しく針金切りを入手しました。お昼から帰ってきて<笑>。<笑>これをも<笑><これを笑>持ってきた。はい、えつって書いてあると思うんですけど。はい、はさみもあったんですけどね、ハサミはもう二つあるんで、針金切りを入手したんで。うつろうさんの針金切りですね。切るのも初めて。初めてですね。ねじゃ、どんな感じなのか。まあ、これは多分新品じゃないんでと思うんですけど、出てきたって言い方してたんですけど、うんまあ、やっぱりね。 いいですね。<笑>とか言って、何がいいんだって話です<笑>。矢島さんなんか軽くていいとか言ってましたけどね<笑>、ね、これ。今切ったやつは銅線ですね。あ、こう銅線です引、うん。引っ張るやつは、銅、うん、線なんで、非常になかなか買えないんでね。言っても。ってるのがびっくりでする、ね。そうなんですよ。だから私も見つけたって感じで、で、取っといてくれたんで、ですけど、ハサミがちょっと買っちゃったんでね。<笑>もういいんですって言って、どうしたら嫌なんでこれ<笑> こうやってすごくこう曲げるってことは結構やるじゃないですか？やりますね。こう外すの初めてかもしれないですね。ねあ、なるほど、あの木どうなった？っていうやつをご紹介するっていうのはいいと思うんで、うん、生きてますよ。大丈夫ですよ。いいやつですね。とりあえずちょっとあのアルミ線をバチバチ切ってっちゃいますね。で、これぐらいになってくると、ラフィアも剥がしやすくなって結構ボロボロです。ボロボロになりますよね。 ちょっとね、葉っぱが白っぽいのは溶合剤塗った影響でちょっと白っぽいんですけど溶合、うんうん、剤塗ったんす剤を塗りましたねこんのはいい加減で、うん、れも う, 使ってないれもう<笑>ちょっと雑にやるときはもったいないか ら, <笑>もいいから<笑>でもあれが欲しいですねあの目、はい、を切るねハサミがあるんですよまた切りじゃなくて目目目っていうか枝を切るこ う, こういうなんていうんだう こういうようなハサミがあるんですけどね、平べったいマサクニのやつあるんですけどまた枝切りみたいなまた枝切りなんですけど、あのバネのついたスプリングの付いたやつであれがあったら買っちゃうかもしれないですねそれは今ずっと欲しいなと思ってるやつであ、エプロン忘れたけどいいか<笑><笑> 剥がす時剥がし方いろいろあるんですけどどうでもいいんですけど大体いいこのアルミ線が2本あるんでこの間にこういつもスーッと入れるときっかけを作ると割とパカッと取りやすいとうん、うん、食い込んで見えますよねこう背中のところね大体いい予想通りですこの辺は。 こういうところは結構食い込みやすいんですけどね。割れてない。割れてはないですね。割れてなさそう。ないですね。すごいな形ですね。うんうん。<笑>ね、ですよね。すごい形。前はこんなふうなってたんで、ちょっとこのこの高さが揃っちゃってたんですよね。はいはいはい、ここがね、それが嫌だねって M になっちゃってるねって言って、それでこうなったりとか、はいはい、こうなったりとかっていう話をした覚えがあるんですよね。はい、根の 状態から言って、まあ、この方が植えやすい、買ったっていうことですね。あんまり傷もなく。そうですね。まあ、多少ね、皮剥がれちゃうのはしょうがないんですけどね。では、アルミ線をちょっと剥がしていきますけど。うん、この辺はそうですね。ここを当てるために、わざわざ、こうぐるっと回してるんですね。ここの背中、背中ってい う, うこの辺、この辺の食い込みありますね。まあ、これは気にならないですね。ちょっとですね。でもねうん、ちょっとですね。はい、まあ、これを機に、ちょっと前回の、もう一回動画を、うん。 さ皆さん見ていただけるとはい僕もちょっとあんまり覚えてなかったん で, <笑>でしたよ、ね、<笑>ちょっとショックだったんだけどそれ<笑>これありましたっけって初め動画出だした頃ですねあそ こ, こは割結構いかますよねそうでまあこの辺は想定内と、まあ、小白は大体戻るとあの幹が肌が荒れてくると 気, 気にならなくなってくるんで臓器はね傷が残っちゃうとやっぱ嫌なんですけどそうそう私も昔の イメージなんとなく私はここら辺がこっ ち,、はい、こっちの方にしたんですよねうんまっ、あ、すぐにそれをここら辺も畳んだしようなにしろグッと下ろしてきたと、えー、とりあえずこういうふうにまだちょっと汚いですけどざっと取りましてやっぱりこれですねこれがあのー、すごくいい枝でもったいないんですけどまあ出川はやっぱり良くないということで、えー、と取っちゃいますあとこれですね、うん、これら辺のやつも、はいはいはい しの方はちょっと元気つじゃあこの辺とか抜いちゃいますね。 感じかなはいはいこれできます、うん、はい今、まあ、一応ちょっとカットパスターで、はい、も取っちゃおうかあちなみに、はい、あのコーヒーに割ったところっていうのは次に曲げようとするとモノ も, も割れやすいですからこういうところはうんあの割れるきっかけになるんで注意してくださいってことすね、はい、ちょっと細かいこうちょこちょこちょこちょここうこういうのちょっと綺麗にしていきますね、はい 切るは少し長めに切って枯、うん、れてますんで、はいね、取りますねこれね、はい、2回に分けて切ります、うん、手前で1回切ってこれ、うん、で1回切っといてそうですねいいですかえいっ<笑>い行きましたね<笑>結構<笑>、はい、でこれで丸く。 に, きれいにこ れ, もあれです、ね、は,、うん形はね、保険でこれであるんで短い距離でこれいでね、での枝があるんで、はいはい、これ結構いい枝なんですけど。 ただやっぱりどうしたってこんな高いところにあるんで、うんえー、これで頭を作っていくといやがては取るだろうなとりあえずこれだけ抜いておきますんでこれも同じようにカットパースタを塗って、うん、まあ普通に作るんだったらねここで頭を作ってっていう人いるかもしれないですけど、うん、先ほど言ったように構想としてはこれにかけて 頭, 頭をして。 し枝まあちょっとね3本なんで寂しいんですけどねでこれはねちょっと出が悪いんで、うんうんうん、持ってき方難しいんですけど、えー、裏, 枝になるす裏枝になりますねこういうふうにはですねこれはちょっと切っちゃうかもしれないですね長いからね、うんうんうん、ちょっと芽がこれなんかが芽がちょっと怪しいんで、はい、これがしっかりしてればこれ切っちゃって、うんえー、っと枝4本で裏枝でいいんですけどちょっとあの一応保険で取っておきますね。はい これがやっぱり太いんで裏枝が、はい、はい。これとこれ、それからこれとこれ と,、うん、という風に描けます、はい。あの方向としてどあのこっちとか こ, こっちは方向どうでもいいんですけど、はい、えっ、ー、とこれだけはこういう風に描けたいんで、じゃあですね。反、ねはい、時計回りになるような書き方をすると銅線の16番線ですね。ちょっと変わった書き方になっちゃうんですけど。はい <笑>何かとります。これが取れましたね、なんか、大丈夫かな。きつね。きつね。実はちょっと変わったかけ方してます、今。あのー変わったかけ方。はい。ここの針りがね、ここは、半時計回りにして、ねじりながら、こう後ろ持っていきたいと、いうことでかけてます、うん。で、ちょっと変わってるって言ったのは、多分、そちら側から見ると、同じ方向に。 なってるようには見えると思うんですよね、はい、ここまではいいとでここの枝がですねこの枝をこういうふうにひ ね, ひねりたかった半時計回りにというのはこの節が短くてこっちの方が長いんですよね こ, こっちの方が長い長いんですよね、はい、これ短いじゃないですか、はい、これちょっと長いなるけどで、えー、こいつを少し下に下ろしたやりたいというためにこういう針金の張り方をしたかったとこ う, こうひねりたいからこうひねりたいからこっちが咲きちゃってて 短いやつができちゃってるんで、うん、こいつをできるだけ下に下げてあげたい、はいはい、というふうに作り方をしたいんでこういうちょっと変わった針金の入れ方をしたということですね目が取れたのが気になるんだよな他の目は触っても取れないと思うんですけどねけ言われるとなんか乾燥してるようにも見えるんだよなあんまり強いのはうんかけられない 仕上げていきますね。これ。来ました。上はいいですね。うん。あのここはもうかけないんで、こうねじりながら上げていきますと。ねじり上げ。ねじり上げですね。うん、裏枝の部分。そうですね。裏枝ですね。背中が。 にあるところを曲げていくんですけどどうしても針金の針方でこういうところに行かない時にはあるんですよねうん、だからそういう時はちょっと気をつけてここら辺で曲げるようにしないと 脇を締めてそ う, そうですねまた締めてまた締めてですねであとは今ちっちゃくしたいですよねできるだけ長かったですからそれをあの曲付けすることによってできるだけこう幹に寄せてるわけですね短い枝はこう内側にくるようにでこういうのがこう間に下に入ってくる外に入ってくるように最後しう縦でしたもんねこ の, の分かれ目がそうですねこ、ね、れを横並びにして、はい、こういうところはこの背中はいところを曲げてですねはい曲げてですね やることによってぐっと近づくわけですね。ちょっとまたあの総列的にやっぱりこういうところを吹いてくる目で追い込んでいくと思うんで、はい、曲はつけますけど踊りではないよってこと。はい、うんもう一回詰めていく。そうですね。だから例えばこういうこういう内側の目でこう作っていくところですね。こういう長いのはちょっと延びしちゃってるんでこの辺は。こういう時って裏枝からやるんですか。あというか一番低い枝だから。ああ低い枝一番低い枝だから。うん これで見るとね、ちょっとまだこっち来てるんで、もうちょっとこっちしま す, す, すね。カット、サッシエタもね、三本しかないんでね。どう作るかってあるんだけど、うん、ちょっと一旦曲げながら、はい、これ辺の半分ぐらいにしたいんですよね。うん、寄せる。寄せるんですよね、寄せるってことですよね。うん、これぐらいまでも曲げて。 だいいいいぶ寄りりりまましたね寄りましたねここ、うん、これももう本当にに自分の中のの中性うううか決まりがないんでこんなでででん感じでここら辺の位置っすぐ手に取れるるがたででもっいそうですね<笑> 頭だから、もっとちっちゃくしなきゃいけないですね。うん、うね、ちょこんと。うん、や, やばいかもしれないですね。取 れ, 取れた。やばいかもしれないですね。もしかしたら。うん、でも上回以降何もしてない感じな ん, なんでなんてだろう。っていうか、こっちの目はね、まだ目、目が結構元気なんですけど。下の方。下の方は。 ちょっとやばいかもしれない。行っちゃってるかもしれない。ちょっと白っぽいんですよね。この辺の軸が。言われてみたら。これはね、嫌なんですよ。こう目が。ぽろっと。あ、これもだ。あ。それ。 白いのはダメかもしれないいですね行っちゃってる、うん、白, い白いやつはさっきポロッと落ちたのも頭のところですか頭ってかあ、いやいやこれこれへ の, の, のやつこれへのやつ、うん、じゃあそこあたりがちょっと怪しいうんそしてやっぱ保険取っとかなきゃですよねこれねそうですね<笑>これやってちょっと動画にできなかったりして<笑>いや<ー><笑>大丈夫ですかねこういうこともあるっていうこういうこともあるは載せますかリアリティーショーリアリティーショーとなるとまたでも 変変わわっっててききまますすよね変わってきます ね, 変わ方がね、うん、そっちがもしかしたらなくなるっていう、うん、そうですねそしたらこれを枝にして一つの枝にして、はい、やっぱりこの辺で頭作ってまあ頭ってもこのまま突っ立ってるんでこうグッと曲げると思うんですけど、はい、うーんでも言ってたじゃないですか。 運勢は思い通りに行かないとうん、うん、まあそうですね<笑>人生と一緒だった と, う、ね、と, と<笑>いうことですね で, ですねそういう時もあると、うんもしかしたら最悪の場合ですけどこれ一本で作るようになるかもしれないですよねここみんな枯れたらあそこまであそこまでありえますよ ね, すねこっちもちょっと元気ないですもんね、うん、ここもねちょっと元気ないっちゃ元気ないんでとりあえずだからこれぐらいでやめといてですねちょっとこれはもう一回あれですね。 あの木どうなった、もう一回なっますね、<笑>ちょっと変わるかもしれないですね。はい、というとこですね、ちょっとこれはかけないでおいておきますね、保険をかけて、こういう風に作ってていいと思うんで、趣味趣味の人はね。はい。で一旦今日はここで終わり。と, とりあえずこれで終わりそうやってですね、まちょっとこの辺の行く末を見て。行くを見てですね、ここダメだった場合、最悪これでこれだけで作す。考えるしかないところですね。裏は。 あ分かんない裏は生きるかもしれ結構目が元気なんで少しここを差し枝にするとか、うん、そうですねこうやって落として、えー、るあるいはあるいは今度逆にこっちが元気になるあこれだけでこれだけで作るとかでこれをポンポンとあってもいいのかもな、ね、ポンポンあってもいいかもしれないですね、うん、っていうふうにまあどんどん変わってきますよってことですねなるほど、はい、ちょっとまあハプニング的な<笑><笑>終わり方ですけど 目, 目がね取れるってことはこれ結構やばいかもしれない 今まででい 形, で す, 今までない形ですね。この2つはちょっとないかもしれないですね。ということ で, でちょっとあの軌道になったシ リ, シリーズでまたちょっと<笑> ま, た<来><笑>また来年ですね。<笑> 1年間はい1年 悪くはないんでね。